皆さんこんこにちはサルです今回ちょっと面白いものを手に入れましたので動画にしてみようと思います。よかったら最後までご視聴ください。今回はこの妙竹林なアイテムについてご紹介します。この見慣れないアイテムはシングルストーブの風合にもアルストのごとくにもランタンのウォーマーにもなる実に有能なギアです。サルが た, またま チャンスに恵まれて購入させていただくことができましたのでおそらく日本初のレビューになると思いますお断りしておきますがプロモーションではありません猿が水にを切って購入したものなのでその点はお間違いのないようにお願いします商品の詳細派概要欄に貼っておきますので素性が知りたい方は概要欄からご確認ください事前に言っておきますと このギアは9990円ですこの動画見る人いるのかはっきり言ってめっちゃ高いですその価値があるかどうかレビューしてみたいと思います映っているように円筒状の本体と3つのプレートがついていますこの3枚のプレートを使い分けることで用途が広がる多用途ギアですちなみに本体はずっしり重たい鉄製で UL ギアとは真逆をいく頑丈形の作りですバーナーは くの足が4つで、足が90度の X の形になっていて足の直径が 5mm 以下ならどんなバーナーでも使えるそうですオイルランタンの上に乗せるランタンウォーマーとして使えるのがこの製品の特徴なのですがまずはじめにシングルバーナーごとくとして使ってみます今回は猿が持っているスノーピークのバーナーで試してみました本体の深い切り込み部分にバーナーの足がぴったり気持ちよくはまります きれいな模様のプレートを五徳代わりに使ってみましたがこれは少しきつい感じで切り込んである溝にはまりました小さめのマグに 150cc ほど水を入れてよう沸かしてみますお風が吹く環境であってもこうすることで風防代わりになって炎が安定してクッカーに伝わりそうな点とアイアンに切り込まれた模様がとても良い感じです この後も何度か同じ作業をするうちにプレートがスムーズにはまるようになりましたよう沸騰させることができましたので抹茶ラテを入れて飲みましたシングルバーナーでウィンドスクリーンとして使用する場合見た目がおしゃれで機能的なのでまあよしとします。 ちょっと合ってないうちそうするとここの上が不安定になると嫌なのでおそらくランタン一番上のベンチレーターの直径が。 7センチから8センチぐらいのものならグレートと乗せることで大抵のランタンで使えそうです本体の内径が8 3ミリなのでベンチレーターがそれ以下だとはまりますアタッチメントをここに置きますそしてえっ、ー、とですねここに入れるんだよねここの切り込みんとこにこのアタッチメントが入ります。したがって こうなりますねこういう感じあ食い込んでるのでねすごい安定感がいいのででこれだともうグラグラしませんここで調理ができるプレートの組み合わせ方でいろんな用途で使うことができそうですここからは猿が気になっていた3つのことを確かめてみます1つ目にスキレット調理ができるかということ2つ目は カップ一杯の湯を沸かすのに何分ぐらいかかるかということ、そして3つ目に、沸かした湯飲み終えるまで保温できるかということです、えー。もう深いところもあるんだけどね。深いところ。深いところに置く場合は、まあ、深いものを置きたいときかな。なんだろう、例えばこういう。次第に寒くなっていく今の時期だと、ね 温かい飲み物が温かいまま保温できるのであればキャンプでは結構役立つと思いますが時間とともに冷めていくとか逆にコーヒーが煮詰まっていくような状態であれば使い勝手には疑問が残ると思いますランタンを点灯しましたバーナーのように点灯してすぐに熱くなるということはありません従って言うまでもないのですがすぐに食べたい時に こののランタンンンタウォーマーマでで調理するのはナンセンスです。るはナセス特にスキレットを使うとスキレット自体を温めるためにも時間がかかりますが今回はあえてゆっくり時間をかけてやってみましたそれでも30分ほど経つと卵の白身は白くなってきましたこれやってみて気づきましたあー。 猿はこれまで30分もかけて目玉焼きを作ったことはなかったですがあえてゆっくりしたい時にはこの方法が良いということに気づきましたというのもキャンプや焚き火で楽しむ時ってゆっくり過ごしたい場合が多いと思うのですが実際には調理を始めると意外と忙しくなります自宅のキッチンで調理する時と違いキャンプ場での調理は 道具の準備や野菜のカット、洗い物、お皿やカトラリーの準備にしても結構忙しくなる場面が多いと思いますきに地上空間なので不便なのは仕方ないのですが例えば焚き火の火力にしてもガスコンロのように簡単には調整できませんねちなみにここは手で持てるけどちょっと持ってこう移動するには熱すぎる感じだね。 その点このランタンウォーマーはそもそも強火にはならないゆえにオイルさえ入っていれば何時間でも一定の温度が続くので便利でしたランタンの種類にもよりますが映っているようなサイズのランタンだと20時間ぐらい連続点灯できる場合が多いように思います換気に気をつければ一晩中でも保温できる可能性がありますのでそれは魅力的です それでは2番目の実験カップ一杯の水が何分で湧くか時間を測ってみました結論から言えば約30分でした気温や蓋によって前後すると思いますが先ほどのスキレット調理と同じでゆっくりやるのに向いているようですあなんかね熱い感じですね。 あここもね、割と熱くって、えー、こんな感じですね。かなりはっきりとね、もう湯気も出てる感じなので、多分飲むにはね、適温な感じじゃないかなと思います。ちょっと飲んでみますあ。ちょうどいいですね。何度だろう。60度から80度の間ぐらいなんですけど、多分。何度かな、これ。ちょっと温度計で後で調べてみますけど、 猫舌の人だとねもうちょっと暑すぎるぐらいうんあの温度になりますねだからこれって、まあ、さっき の, あのスキレットもそうですけど最初に30分ぐらい時間かかるんですけど、まあえてゆっくり調理してで調理ができたあとはゆっくり楽しみたいっていう方にはねこれすごくいいんじゃないですかねそうですねこれスローなスタイルにはぴったりな気がしますね うーんなかなか、なかなかやっぱ暑いんですね、ランタンも。200cc ぐらいの水でもまあ、30分あれば結構熱々になる。ただまあ、あの、コーヒーとかね、お茶の葉っぱから、葉っぱとかね、あの、ひいた豆から入れようとするとね、まだあの、80度じゃ低いので、あの、沸騰するまでね、やりたいので、そうするとね、30分じゃ湯は沸かないんですけどね。ただまあ、 インスタントをね、あのー、入れて、何かこうね、お茶を作ったり、するときだったら、全然、これありですね。うん、これありです。で、一回入れると、いつまでもずーっとこれ多分あったかいので、で、あのー、ガスバーナーとかで保温するのと違ってね、放置できるので、そこはね、すごくいいと思います。じゃあ、 抹茶ラテ、いただきます。すうん、あ、めっちゃいい温度ですね。カップ1杯の湯はランタンの炎が弱めでも30分あれば沸くことが分かりました3番目は保温テストの予定でしたがサルは先ほどの抹茶ラテをうっかり飲み干してしまったので先にアルコールストーブで湯を沸かします アルコールストーブは8 3ミリ以内のものなら使えますのでトランギアはじめ大抵のアルストは大丈夫だと思います。映っているように穴の開いてないプレートを一番下にセットしてやれば地面との間に距離が作れるので良さそうです。ちなみに固形燃料を燃やす場合もこの方法でいけました。値段も高いのですが多用途で使える点を考慮するとそこまでコスパが悪くもなさそうです。 完全に沸騰したお湯を使ってコーヒーを入れたら、ランタンウォーマーにして保温してみます。脇道にそれますが固形燃料だとこんな感じです。本体に空いた覗き窓からこぼれる炎の揺らめきが良い感じです。このアルストごとくの状態から、 ランタンウォーマーの状態に移動させるのが少々面倒でした。というのも、熱いアイアンでできているので熱が冷めにくく、手では持てないため、検知を使って組み替える必要があったからです。マーコの製品を無理にアルストごとくに使う必要もないので、このあたりはキャンプ場での実践時には問題にならないように思います。ランタンウォーマーに組み替えた後で、コーヒーの温度を測ってみました。 サルにとってはホットコーヒーを飲むときに一番好きな温度は60度です。そして、この時の温度がほぼきったり60度でした。60.9 度なんだよね。そしてこの後サルはいつも以上にまったりとコーヒータイムを楽しみました。もう30分経ったんですけどね。えー、すごいですわ。まだ暑いもうほとんど残ってないんだけど、ちょっと… か, かっときましょうか30分経ってるから普通だったらねもう全くダメなんだけどこれランタンウォーマーでね温まり続けてるもんではい57度ありますよ57度さっき60度だったので、まあ、要はねほぼ30分経っても綺麗に保温されてる熱くもなってないしっていう感じですね いやあ、素晴らしいですね。これ、これから寒い時期はね、ちょっとこれはまりそうですね。はい、えー、一通り使い終わっての感想ですけどね。やっぱりね、あの、塗装を燃やして以来、全くね、あの、煙も出なくなりましたし、良くなりました。これ3枚ともね、もう完全に塗装が燃えてなくなったので、ちょっとここね、 なんか、跡がついいちゃいましたけどね黒錆をねつけてね表面をね保護しようかなとまあどれぐらいできるかねちょっとやってみないと分かりませんけどね煮出した紅茶あと酢もう普通の酢です ね、割とギリギリで紅茶でひたひたまでつけておきますちょうどいいね15分でこんなに泡がいっぱい出てます2時間が経過しましまたすごいことになってるね12時間後に重曹で洗ってすすぎました酢を使って鉄成分を溶かし それを紅茶のタンニンと結合させて本体の表面に付着させるというごく簡易的な黒サビ加工ですがそれでも12時間ほど途中で攪拌しながらつけておくことでケツの表面は黒ずみましたカメラで自動補正されているため色の変化が分かりづらいかもしれませんが目で見ると加工全部で明らかに黒くなっていますこれを繰り返すことで さらに黒くすることも可能ですが目的は表面の保護なので今回はそこまで丁寧にはやりませんでしたこれで多少は錆止め効果があると思います。 まああのこの辺りがね多分注意点かなと思います。多分ランタンウォーマーとして使う時にはそこまで熱くならないので塗装が燃えるっていうことも、ね、ないのかもしれませんけどただあの説明書にはねシングルバーナーで使えますよって書いてたのでシングルバーナーで最初に使ったら、えー、燃えちゃったのでねまあシングルバーナーで使う方は最初に燃やさないといけないのかなという気はするんですけどねどうなんでしょう。 まあ、シングルバーナーでも弱火にしたり私が使ってたのは磯タンの入ったちょっとあの温度が高めになるバーナーでしたのでそれで燃えたのかもしれないんでねちょっと何とも言えないんですけどねただ使用後もですね全然こう歪みとかえ曲がりはないので非常にこれねスムースに入りますね、えー、ここの溝にきちんとはまってくれますしね えー、3枚とも入りまして問題ない感じですねはい問題ないですねそんな感じですで、えー、下側も、えー、入れる時にね、えー、こちらを上にする場合は、えー、こういうふうによいしょちょっと見えにくいと思うんですけど やりにくいなこうかはいここにねはめるんですねそうすると綺麗にはまりますで今度こちらを上じゃなくてこちらを上にしたい時は、えー、半回転回して、まあ、半回転じゃないけどね、えー、20度ぐらいかな回せば今度ははいこちらにはまるんでね、えー 上からの力に対して落ちない底板を作ることができてこの辺もね非常にスムースでしたね全く問題なかったですねえっ、ー、とどのプレートを使っても、はい、きちんとはまりますしまあ硬くなるとかねあの曲がっちゃってねなんかこう入りにくくなるということもないのでこの辺はねすごく優秀だと思うんですよね なのででまあ、塗装だけですね<笑>はいこの商品が一般発売される時にはもしかしたら改善されてるのかもしれませんね私の場合ねちょっと特殊な方法で購入させていただいたのであの決してねメーカーさんから提供を受けたとかあのプロモーションしてくださいという依頼を受けたわけではありませんもう完全に私がえお店で見つけて購入したんですねという商品ではあるんですけど、まあ、ただねこれあの 初初期ロロッット、初回ロット回っていうんですかねあの製品版とね少し違うんじゃないかと思うので製品版のねあの絵を見るとこういう木の蓋なんかもついてなかったので多分ね初回ロットなのでもしかしたら塗装なんかもねちょっと焼き付け方が不十分だったのか塗料が熱に弱かったのかまあ欲しい方はね概要欄にリンク貼っときますのでそちらから、えー